日常運動の食卓に今日こそ、しっかり本日5巻です。ちらではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマーの牛スタジオ牛バラ肉とすき焼きじゃなもうしっかり牛バラ肉と目玉焼き風オムレツのすき焼き風サンドを食べたいと思います。すき焼きってご飯で食べてるイメージありますけど、これは多分。 なんだろう悪くはないと思うんですが、どんな感じないいでしょう。ちょっ と, ょっと焼いてありますね、これ。では、こんな感じになってます。わ食べ方が間違えたらグリッとてきそうですね。ではいただきます。 半熟の卵はかんだ瞬間もにも甘辛い割り下に絡まったお肉を意外と甘 く, 甘く調和してまさにすき焼きを食べているようなそんな気持ちにしてくれましたパンに食べるすき焼き新しい組み合わせと考えれば悪くはなかったですねただお肉がちょっと隠れているパもありましたがまあ仕方ない部分もあるのかなという